オー型イノベーターよ、私は帰ってきたー。 とというこでで久々に防衛がないのデータ動画ですどうも最新ダイアヤスに昇格できました、エ戸さんです。そして、ダンスと7周年おめでとうございます。ダンスト3からシグマを倒してだとかさくんを1年半くらい使い続けたことになりますね。たぶん、元はズナつかってにオチしかできなかった私。成長したもんです。では、早々につかさくん動画始まり始まり。私は正義をなさなければならない。あるべき世界の石踏みとなる のののののそそしししししててててててて防衛デーータ動画相相手手手ははンバー誰も回収たたたたいいとところででですすりあええず最初かかからら左にどちらから始めききままょうが左からが右見えたので覚醒をカ嘘 忍者も近寄ってきたのでとりあえず人間う。ほんディスク嫌い。動かなるわ恥ずってくるわぜ。相手の片付けが暴れてますねそちらも暴れないかえなん何かそのまま落て抜ましたやったで、ま、ーたお前がすこいぞ怖っですちょうとお喜びのか浴衣の方が回収してくれましたナイスる方とも打開持つ方も根性ぞ怖いので回収しておきたいですね浴で回収あ 私でもいいです。めのままでも脇はのらい。ある い, いですよ。外れていいですよー。お子様の振り子が回収してくれました。あざますあざます。気を取り直して当たり前暮らしていきましょう。上にかけたてての体勢に立てた一番若予想を。私はこからたちにアウトレットかで反転したたきです。また逃げたの時間てしないなんとかし自慢が少しです。お子様と私に金かけてくれましたね。代わりに形をさ反応で、うち抜 か, かれてきました。 手が鳴ってきらされてしまいましたがラスキル候補の忍者なので何とか根性バラライをぶち当てたい負担してしまいましたがここで手を振り抜 く, こ, 目目 く, 目目くここで当てていきますもう一回犬をてれましたこれは大きいここでアーロンも減らしちゃいましょうててさっきの人形に当てた犬はどこをっつまあラスキルはできているのでもしとしましょう赤羽で眠りな だてにプロを入れろ。または理解しにする価値ですが、相手も相手ん火力があるので大事です し, かした、具体的に出るわけがまたやっちまったー。あらあらあらあらあらあらあらあら。いかさのアロイがいいになってきました。もちろんごよ。このままだと相手を置いいらっしゃ。勝ってまったよ。いかさも片隅たまあんますいませんでした。本当に申し訳ない。 スタン解除しなければもっと楽な試合展開でした。これからはビアサのエイムがぶれないよう気を付けます。マッチングした方々ありがとうございました。またマッチングした方々よろしくお願いいたします。パイスターにかじりダンスとやり続けていきます。バーストお誘いも待ってます。